僕もノアボクシーの試乗をさせていただいてまして、今日はノアの SZ、まあ、僕が購入した車、まあ、僕の場合はボクシーなんですけど、やっとノアの SZ、ハイブリッド、あの私 の, あのいつも仲良くしていただいているあの営業さんが、この車を今日ですね、あの借りていただきまして、乗せていただいているということになりますいつもありがとうございます。 で、今日はですね、SZ ということで、今までずっと SG を乗ってたので、走りの違い、まあ、どの辺にあるのかっていうのを、今回、まあ、検証ということで、高速道路で走ってみたいと思います。でハイブリッドの動力性能に関しては、まあ、お話をさせて、前回も、ボクシーのハイブリッドの SG でご紹介させていただいたんですけれども、 パワー自体はシステム出力自体は140馬力ということで、まあ、そんなに出力的には高くない。で、やっぱりガソリンの方が高速道路を走るという意味においてはやっぱり上の伸びなんかもいいですしパワフルだと、まあ、いうのは あ, るあります。ただガソリンとの違いでっていうと結構このピックアップレスポンスの良さみたいなものがやはり良くてパッと踏んだ時に瞬時に出力が 立ち上がるまあ、エンジンが吹き上がってでモーターを回すとでそれによって駆動用モーターに出力が送られるというような形になるわけなんですけれども、まあ、その辺のレスポンスがすごくいいということになります、まあ、それによって出力がそんなにあるわけじゃないんだけれども車が軽快に走ってくれるという、まあ、簡単に言ってしまうとこのパワーユニット自体の重さっていうものがまあ全然ないということで なのですごく車の重さを感じない走りというのがま可能になるということです、まあ、エコで走らせるとこうアクセルをこうふわっと踏んでいってもまずっとエコのままで燃費としてもし燃費性能として上げていくのであればまあ当然この状態の方がいいわけなんですけれどもま当然このように。 パワーモードにすると、まあ、ちょっとこうアクセルを踏んだだけでパッとこう立ち上がっていくような、まあ、こういった感じになります。でこのエンジンなんかもやはり 1.8 リッターのこれはダイナミックのエンジンではない普通の、えー、と EFI の D4S じゃないエンジンではあるんですけれども、まあ、それでもすごく吹け上がりがいいですしピックアップの良さみたいなもの、まあ、そういったものもすごく感じるしハイブリッドとの 組み合わせ、ハイブリッドユニットとの組み合わせという意味でおいてはすごくいいエンジンだなということをすごく感じますここはトヨタのエンジニアの方も言ってたんですけれどもこうハイブリッドユニットとエンジンと、まあ、この組み合わせが非常に重要であると、まあ、ドライバビリティいいドライバビリティを求めようと思ったら非常に重要であるということを言ってたんですけど、まあ、そこはすごく。 うまくできてるなっていうことをすごく感じます。なので、エンジン自体のこの 重, 重たさみたいなものも全然感じないです。なので、普通にこうやって、ハイブリッドで今こう走らせてる状態なんですけれども、ここから、例えば、追い越しで加速していった時きに、まあ、エンジンのこ う, うなり音というのは少しこうするんですけれど、でも、それなりに、エンジン自体はこう、パワー自体が伸びていってくれる。 そういった感じにそういった感じの走りになっているのですごく走っててやっぱり楽しさ楽しさはすごく伝わってくるユニットかなと思いますでもう一つはやっぱりこの特質すべきところはこの TNGAGAC プラットフォームということでカローラーとか CHR と基本的な骨格は同じものを使っています なので、まあ、フロントのキャビンはもちろん、このキャビン自体はもちろんホイルベースとかも長くなってるんですけれども、フロント周りとかリア周り、足周り部分のこのフレームに関して、エンジンのもちろん搭載地に関してもそうなんですけれども、カローラ、ツーリング、CHR 等の、まあ、スポーツ系の車、小型スポーツ系の車のユニットの プラットフォームと共通しているところがありますんで、やっぱりそういったところも含めて考えたときに、すごくスポーティーな走りをしている。プラットフォームのベース自体がやっぱりスポーティーな車に使われているものになっているんで、それがこのミニバンにおいてもしっかりと走りとしてまあ生きていると、まあ、いうことになります。なので、まあ、この車の ボディーゴースについても別動画で挙げさせていただいているんですけれどもこうフロアが非常にしっかりと強固な作りになっているということもありますし接合部自体もこの A ピラー、B ピラー、C ピラーそれから D ピラーの部分なんかも最適化しているというところもあったり 全面的にボディの剛性を上げる努力というものをしっかりとしているので、車全体、このミニバン自体は接高で重心号が高い車のはずなんですけれども、全然、その重信号 の, の高さというものを全く感じない、こう旋回していったときによっこらしょというような、そういう重たさみたいな、そういった動きみたいなものを全く感じない。 まあ、そういった車になってます。なのでこういった高速道路、僕この車久しぶりにまた乗せていただいていて、まあ、前回ボクシーの SG だったんですけど、あれからまた高速道路を走りたいなってこう思っちゃうぐらい、まあ、そのぐらい の, あの車の走りの楽しさみたいなものをこういった高速道路を走った時に持っている車になってます。で、これ17インチ で以前は16インチだったんですけど、で、これ、今回17インチで、タイヤがエナセーブを履いています、ホンダ車でもエナセーブ、よく履いているんですけれども、まあ、ロードノイズもやはり全然気にならない、で今までロードノイズ、どちらかというと、ホイールアーチの吸音材で効いてるのかなって思ったりもしてたんですけれども、まあ、どちらかというと、やはりこのフロアの精神材で効いてるのかなという気がします、でフロアからのこう振動っていうのも、確かにこう伝わりにくいところがある。まあ、ほとんどこう 座席に座ってても、えー、シートの座面からでも振動成分というのがま伝わらないぐらい結構フロア自体がまあ強固になっているベース自体も強固にもちろんなっててかつ精神剤が使われているということもあるんでやっぱりそういった意味があって静かなのかなという気がしますでプラットフォーム自体もこのフロアも、えー、確かですね、えー、前後で、えー、と針が、えー、と4本通ってる 左右で2本2本で通っていてそれから横が4本の針が通っていると思うんですかなりフロアの合成というものが高められている仕様の車になっていますそれでいてかつ先ほどお話しした通りなんですけれどもこのピラーの付け根ルーフとピラーの付け根の部分ルーフレールとピラーの付け根のところの部分の、えー、スポット溶接 の, の最適化っていうところですね その辺を今回改め新たに導入したということでそれによってこの GAC プラットフォームというのがノアボクシー専用でま出来上がっているということでボディがとにかくもう特筆すべきすごくいいなというところになりますなのでこのエンジンとこのボディそれからその静粛性という意味においてもそうなんですけどこの3つの 要素がしっかりとバランスされているなのですごく車が心地よくかつ、まあ、小型車のプラットフォーム使っていると、まあ、走りのね趣味の走りの車っていう考え方ももちろんそのカローラツーリングであるとか CHR なんかですと、まあ、趣味の車というふうにも考えることも でできるかと思うわけけなんですけれどそういった趣味性のある走り、趣味性のある車のプラットフォームを使っているので、こういったミニバンでも趣味性のある走りをもたらしてくれると、まあ、いうことがありますので、こういった高速道路ボード、特にこう走ったときに、すごい楽しいなって思うような、まあ、そういった車の走り味になっているというのが、まあ、ノアボクシー、まあ、これは今回、ノアになるわけなんですけど、まあ、ノアのこちらに関しては、えー、ノーマルボディ あとエアロボディノーマル純正のエアロボディにさらにモデリスタのエアロが入っている仕様のまあ車になっていますので、まあ、さらにまあ豪華仕様の車になるわけなんですけれども、まあ、相変わらず、直進 の, その安定性というのは前回の動画でもお話ししたんですけれど も, もうヨーロッパ車といってもいいぐらいの走り味になっているとまあ言ってもまあ過言ではないかなと思います。もうそののぐらいの非常に 洗練された、まあ、こう長距離走った時でも本当にもう使えない車になってるんじゃないかなって思うわけですね。はい、でもう一つはやっぱりダンパーっていうのも、まあ、こちらに関してもかやばの技法の方をベースにご紹介させていただいたんですけど、まあ、プロスムースというダンパーをまあ使っています。簡単に言ってしまうと ヨーロッパ車と同じような減衰特性を持たせたようなまあダンパーで、まあ、玉尾低速域という、えー、ダンパーのピストンの速度が上がる上がらない、まあ、一番速度としては低い領域のところでの減衰の立ち上がりというものを新たにまあ求めて作ったのがプロスムースというダンパーになるわけなんですけど、まあ、それによって。から減衰が しっかりとゼロ付近からしっかりと減衰が立ち上がってくれるのでやっぱこういったタイヤ の, その4輪 の, この設置性の高さみたいなもので17インチになってますんで16インチよりもより一層タイヤの設置感というものをダイレクトに感じることもできると、まあ、いうことです。少しちょっといし掛けてみます、まあ、こういうい感じでもう ある程度速度を上げていっても、スーっと水すましのように車が水上の上をスーっと走っていくような、もっと言うとこう氷の上をスーっと走っていくようなフリクションをほとんど感じない、そういった走りをましてくれる車で、いつまでもま乗っていたいなと、納, 納車がねまだねだいぶ先で、いつになるのかっていうのがまあ全然まあ見えてないといった状況ではあるんですけれども。 早く自分の車ね、納車して、自分の車でこう走りに行きたいなって、そういうことをね、すごく思わせてくれる、非常にね、期待値の高い、納、まあ、車するのが非常に待ち遠しい、まあ、そういったね、車になってるなっていうことを、非常にね、やはり改めて乗せていただいて、まあ、感じた次第になります。はい、ってことで、今回はこちらの新型ノアボクシーの、今回はノアの SZ のハイブリッド、こちらの方の、ね、